線の予約は半年先まで埋まるのに、人気レインの予約は3秒前なんですね。アメリカなめるなよ、わざとぶつけてもいいように、バンフーの頑丈に作ってあるんだ。さぁ、しかも2台とも暗くなってきてるのに無糖化だし、新幹線自由席での乗客同士のトラブルを見ているかのようだ。なお民度としては名古屋の方が低いぜ、あいつらウインカー出すんじゃなくて、先に車体をねじ込むからな。字幕で何も見えません。イディオッツこれがアメリカ式かと思ってたら、 普通に海外に気も批判しててくさ大抵のトヨタ車はアメリカモデルだけバンパー裏に補強バーが入るしバンパーリンフォースの強度も高められてるんだぞ毎回嘘つく乗るまでもあるんですかそして深夜の透明高速案件ダーラダラ追い越して後ろが詰まってるのに走行車線に戻らない車一旦左に戻らずにそのまま行く人な一回やるごとに車間が2メートル詰まっていく脱出ゲームの時間制限で降りてくる壁のごとくだ隣がこうなったらアクセルを緩めるべきなんですね ここまで強引に来るやつなら緩めずにぶつけるべきなんだけどなエアコンフィルターの交換をサボってるから運転中ずっとカビの放置を吸ってるんですよマスクは使い回してるから つけてる間ずっと自分のツバと体温で増殖しまくった雑菌を吸ってるんだな布団カバーの交換もサボってるからダニの海で寝ていると言っても等しいそのまま車内についてきて布シートの繊維の中でもダニ飼ってるだろダニカビ、大腸菌高度に発達した情報化社会の中スマホ経由で全部物理的につながるコロナウイルスもマジで物理だったからな<笑> IT 更新国があっても別に物理防御が強いってわけじゃないんだ ねえ、何を見て左折したんでしょうかサイズを確かめずにネットで服を買うんでしょうか家に入るか考えずにでかい洗濯機買って、取り付けの時に入らなかったことありそう。テールゲートが開けられるか考えずにでかい車買って。 トランクを開けるたびに、車をちょっと前進しないといけなくなりそう。ワンペダルドライブをオンオフするためだけに、3階層くらい潜らないといけない電気自動車かよ。エアコンの操作パネルを開くためだけに、1階はどこかタップしないといけない、現代車は掃除テクソ。そして割り込んできたのはトヨタのフォーラナーなんですが、この車すごいんですよ。古くなればなるほど、新車の売れ行きが上がってるみたいです。去年あたりが一番売れたらしいですね。 古典的な車を好むそうに刺さっているらしい。なお進歩もない奴が乗ってた模様まあまあ、ユーザーの使い勝手を放棄して、なんでも液晶化したがる海外高級車税は、一時のアップル車を彷彿とさせるじゃないですか。もうね、自動車の全盛期は2017年だったんですよ。あの年を過ぎてから、マイナーチェンジでデザインは変になるし、規制は厳しくなるし、インパネは液晶化して不便だし。あのマスタング、被害者かと思ったら、信号無視で曲がろうとしてるのかよ。カッターで開けるべきネット通販の段ボールを、 手元にないからっていう理由で、帰力で開けようとする人と同レベル、自炊レベルが低い人あるある、混ぜるだけの粉のパッケージに、家にない調味料が書いてあって買うのをやめる。ポン酢、バター、練りわさび、ここら辺はひっそりと寿命を迎える、おいおいなんだよ、慌ててガソリンスタンドに入ったのかよ。信号待ち回避のためだけに、ガソリンスタンドをショートカットしようとした車を、強引に誘導して給油させた、バイト先のガソスタの先輩のブリューデン、コンビニワープする人の偏差値は42以下だと判明。 っていうネット記事普及しまくれそしてこの、進んでるのにカーナビ中止するアホ。そこまでして進みたいくせに、逆に青信号になっても進まないんだよな。そして無頭化の車が、ぶつけられる事案をどうぞ。これを左折した側の見落としって片付けますかときめくかどうか、でゴミ屋敷が片付きますか唐突に引っ張り出されるこんまりさん。キッチンに白い粉が巻かれてると思ったらカビだった。とりあえずカビキラーを吹き付けておいたらなくなった。 そんなことしてる人が、ときめきだけで片付けられると思うな。その発言のせいで、ユーザーを不快にさせるコンテンツっていう、収益適合の自己診断リストにチェックを入れる必要が生じましたよ。風呂のカビがひどいから、まとめて退治しようと思ってカビキラーを噴射しまくったら、野がバチバチ痛くなってきてもまだ吹き終わらない。 テスラの横で追突事故コストは、グリーン車の後ろの車両の自由席で、激来込みの中を立ちながら乗るようなものですね。テスラそのもののデメリット、特になし、でも買うのはなんかむっちゃくちゃ嫌だ。エアコン修理に来たおじさんが嫌だとかいう理由で、イルスをかましたどこぞの女の人みたいですな。エアコン内部ビまみれていき。しかも被害者みたいな絵文字使ってるのくさ、もうちょっと調べたら、デメキンみたいに加工した自撮り出てくるのかな、とかも思わないほどのブス。問題です。 ここの道路はどっち側通行なのでしょうかそんなこと議論したところで事故が避けられるのでしょうかノを鍛キタイルゲームで勝ったからっていい気にならないでくださいって言われた時の気分ガチで底辺の負け組の人がとりあえずダうウ だ, うだ言いたい時ネットのコメント欄に書く日本語シリーズこれはトランクカットかドリシャにはそういう軽量化もあるらしいな海外にはツバをカットした帽子っていうダイミングになったカスタムあるから 遠赤ででった普通車がどうでも良くなるレベル何でもカットするのがクールなんですね。最低限の人件費も常識もカットされまくりですね。お金を抑えることしか考えてなくて、必須の事故投資や。 最低ラインさえもわからなくなる何でもかんでも喧嘩の議論してそう喧嘩が安いからという理由で子供用のドリンクバースらもケチった結果大人になったその子がジュース中毒になり毎日自販機で何か買ったり太っていって糖尿病になったりしてそう喧嘩市場主義は人生の価値を喧嘩させるんですねその喧嘩と低価との差が利益であって給料アップの余地なんだけどな自分がそこ削ってたらわからなくなるよな大半の人は見えないところのことなんて考えないパンチ この手の動画にしては珍しい郵便ポスト生存ルート。基本的に破壊されてますからね郵便ポスト。地民にカーボン調子上初の生存じゃねあの郵便ポストがロシアの核ミサイル発射のトリガーになっていたってこともありえるんだぜ。空想の世界線の中で。 アイドルか女子アナと結婚して子供作ってそう。とりあえず何でも願いが叶うとして、まず最初に寝たいと願うなら、休んだ方がいいんだろう。休めない理由があるんだよ軽々しく言うな。まあこの店の人は良かったな。3日間くらい休める。私は高校生の時、今余命2週間ですって宣告されれば、休めるのになーってずっと考えてましたわ。ああ、ここで一歩踏み出せば、もう働かなくていい。もう学校行かなくていいんだ。このまま何十年も辛い日常だけが続くなら、死んだ方が楽でいいよね。電車への 飛び込みは迷惑でかかすぎるからやめて欲しいけど私はその通りだと思う命をたまの殻のように割っていくスタイルこれ注意してみてたら気づけたろ僕らは命に嫌われているここでその歌の歌詞を見てみましょうお金がないので一日中他人を謳歌する誰かを殺したい歌を電波で流す少年がナイフを持って走る誰かを嫌うこともファッションだって言ってたよなとりあえず誰を悪者にするか決めようぜうーんと遠心力つながりで寒い中で戦車してたら 普通の袖から染みてくる冷たい水にしましょうか森蔵社長だったら戦車が寒い季節になってまいりましたってガズーレーシングのチームミーティングの冒頭で言いそう夏はエンジンの冷却が厳しい季節って言うんでしょうかアルコール度数が高いお酒をハイアルとか呼んで度数が低いお酒を飲む人に飲み込むのを遅らせないとノッキングしちゃうぞっていう喧嘩時期みたいに言い上がりますね 山下くん明日の86のセッティングリアのスタビと減衰高めでいこうかアンダーで事故った日産車を気にしててくさそんなトヨタの傍らでオイルにじみがあるから実86のエンジンはパッキン増やしてと言われ増やしすぎるスバル自動車メーカーの辛そうなところはダウンサイジングターボで廃屋にした方が燃費も加速力も向上させられるはずなのにターボは燃費悪い廃屋はガソリン代高い 2.4 リッターは自動車税が高いそのイメージだけで2リッター自然吸気でレギュラー指定の 加速力のミニバンを作らざるを得ないところ世代を追うごとに加速が遅くなる車種の真相かと思いきや新型スープラやジムカーナユーザーにとってのインプレッサは勝敗気量エンジンの方がお勧めされていたり2リッターを踏み抜いてレッドゾーンアタックするより3リッターエンジンのトルクで伸ばす方が安全だと思う個人的に思うバイクのシーン直線での加速 G2 識が持っていかれてコーナーへの対応が追いつかないこういうことなんだな どういうことなんでしょうか意味のわからない論理を展開してくる、言葉が通じないネットユーザーなんでしょうか打ち間違いや変換ミスの指摘をしていたら、まずそのタイプだと思って間違いない。識字率 100%、かっこいい身が理解できるとは言ってない。